武蔵野に増す麗しき大和の宮城の前で本日よさこいを楽しませていただきます麗しく輝く日本のさまざまな文化が永久に継続発展せしめらんことを願いよさこい発祥の土佐の高地で生まれた この知恵を奉納いたします。こんにちは うん。<音楽> Yes. Yeah. チームの皆様に今一度大きな拍手をお願いいたしますはい、会、は、場、い、をお願いします